というわけで、中津川駅戻ってきました。中津川塾1時間で観光できるかチャレンジという動画は別の動画としてご用意してますので、ぜひそちらをご覧ください。現在の時刻が3時56分、中央本線松本駅の電車はまだあと1時間ありますので、少し小休憩取ってから、挨拶を抜けまして、ホームで次の電車待ちたいと思います。 そしたら今のうちに高山で買ってそのままにしてたテイクアウトのメニュー2つあるんですけれどもこれを食べてエネルギー補給して簡単に感想なんかも言えたらいいなと思いますのでよろしくお願いしますまずこれがお店の中で冷凍みたいにいただいた茶の目さんのたい焼きこれすごいですよソーセージが入ってますいただいてみますうん初めての食感だこれ うちの田舎にもミニタイヤ出してる店あったんですけどあれはもう全部中身統一されてたのでこういう風にバラエティがある初めてこれ一体何でしょうねちょっとかじってみますかこれカスタードだカスタードバターだそっか北牛のバターを使ったタイヤキだ、えー、これ単なるおやつじゃなくてお酒のつまみにもいけそうですねこれがどうやらチョコレートっぽい食べてみた これいとこれ、平野地酒と一緒にいただきたかったな次は何でしょうこんなにね、いろいろ楽しめるちっちゃい体がなかなかないななんかこれは、あずきっぽくないですか食べてるのうん、正解あずきでしたあずきが、やっぱり粒がしっかりしてるから美味しい、うん、口の中でしっかりとあずきの感触を楽しむことができる うまい北の上さんの身に入った焼き最後ですあまいのかなこれはカスタードでした優しいカスタードピラのね不考に表現してるようなそんな感じの優しいカスタード ママわざと二口で食べましたけど本当はこれ一口でいけちゃいますからねあのめさんの個体焼きは地元の人ですら帰ったは必ず食べるっていう、ね、これはおすすめですすい、うん、続いては飛騨牛マンホントさん牛マンいただきましょうえ、ね、だいぶ冷めちゃいましたからねほんと申し訳ないですよ出てきた時に熱々だったの今こんな感じになっちゃったこんな感じにね髪の方がもう汗かいちゃって本当ごめんなさいでもね移動結構急だったんでねというわけで飛騨牛の焼きまで入ってるこの飛�牛マンいただきますうん おいしいなな中身こんな感じになってます見た感じキャベツとそれからひ騨牛とバランスよく入っている感じはしますねあと他の具材はちょっと僕そっちは詳しくないかわからないけどうんおいしい二万はコンビニでもよく食べるじゃないですかでも十万は多分飛騨高山に行かないと食べられないソウルフードかもしれないうんいやーしみるな五臓六腑にしみるな ちなみにあと25分ありますまだ高度に長野方面の電車は来てないみたいですけどねでもこういう時間を気にしないといけない時に手軽に食べられるもの本当にありがたい完食にしましたホンにごちそうさまでした と思ったんですけどね高山から東京国内までこのチケットを買ったわけじゃないですか考えようによってはこれ1枚で高山まで行って東京に帰った方がこの8360円で通算4日間有効なわけなんですよっていうことはこの区間であればどこで降りてもオッケーなんであればこれ1枚だけで東京高山間旅行した方が良かったっていうことじゃないですかなんでこれに気が付かなかったんだろうなーって本当に恥ずかしくてしょうがないです というわけで、再び中津川駅戻ってきました。あれは何だろうあれは快速。あ快速だから隣だ。よかったよかった。松本行きの電車が来たのかと思いました。これから3番ホームで中央本線の電車を待ちたいと思います。 わずか1時間ほどの滞在でしたけれどもこれで中津川市ともお別れですこの先を行きますと中央本線はこのようになりまして僕は塩尻駅で山梨東京方面の電車に乗り換えます松本行きの電車17時ちょうどに出発しま す, 今到着します黄色い点字ブロックの内側までお下がりください いたしまりますとはにご注意ください。 I'm gonna get that in. 2階でこちら側のドアが開きます塩尻駅まで戻ってきました大月に向かう電車18時50分に到着予定 1分間は奥のドアが開きますドアが閉まりますこちら側のドアが開きます2階に参りますまだ到着はしてないみたいですね正味駅です次は大月行きの中央線に乗ります18時59分の出発予定の小売りあと4分で到着です 東山ですね。 3番線から31分の足でござす。 4番線に急いで乗らなきゃいけないみたいですすあと5分切ってまま急ぎます。 あります。さあ、行きましょう。ここで合っているのかなわ か, からないけど、飛ぶしかない。これですね。あ、よかった。この電車だ。長い車両だ。間に合わせて見てます。はい、大月駅着きました。星に向かう列車だなって。 でま東京駅です間もなく発車いたします。 注意ください・ JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央 各駅と、国分寺、三鷹、中野、新宿、四谷、お茶の水関東京です次はサルハシです。This is a 2 a l i n e special rapid service train for Tokyo.The next station is サルハシ .JC31 the b u t t o n beside the door to get off the train. 猿橋駅着きました去年「甲斐の猿橋」を投稿させていただきましたけども残念ながら皆さんの気に召す内容ではなかったということで苦い経験をさせていただいたようなそんな猿橋でした次は堀沢です。 ということもありまして、中央線の特別改札、今の時間帯混みません。というか今、今車内こんな感じでガラガラで。誰もいません、僕だけ。まあ、これといって、大きな遅延もなければ、東京駅に到着するのは午後十一時十一分の予定です。 多分何も何ない相模湖まで戻ってきましたね次の駅が高尾もう八王子が目の前ですね一応ここ神奈川県の一部らしいん で, で今何で待ってるかというと特急が間もなく通過するので停車してます出発時刻22時3分の予定です 中央特快東京行きです。まもなく発車いたします。発車後はカーブのため電車が入れますのでご注意ください。<音声> JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました The next station is t o k y o Terminal JC1 The doors on the right side will open Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again 今回の動画いかがでしたかよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後ままでごいいただありがとうございます